1ヶ月先禁止、はい、頑張りますはいでもし破ったら、はい、もし破ったらどうするあのサラリーマンがよくある頃あの<笑>頭にネクタイをつける<笑>つけてるじゃん<笑>あ<笑>あ、もう飲んじゃったらね飲んじゃったらそうです飲んじゃった瞬間からもうお前は<笑>あの酔い止めたった言っる状よ分かりやすい分かすかりたすいかすけどす 絶対俺飲んでないの言った。こうやって俺が飲んだみたいにするやつがおるんよね。<笑>半分以上残ってんのになんか俺の部屋に置いてあったんやけど。ううこれ、飲んでるでしょ。いや俺飲んでない。<笑>いやいやいや飲んでない。怖い怖い怖い怖い。やめてよそういうの。で酒飲んだ後の目のむくみ方してるもん。うん？目のむくみ方が酒飲んだ人だもん。そのむくみ方。いやいやいやいや。俺飲んでない。飲んででしょ。飲んでない。お, お酒飲まない人だもん。で目めっちゃむくんでるよ。酒飲んだ次の日みたいな。 たたたどうマジでごめん。 マジでごめん。<笑>はい、ということで、まだざっと二週間ほど。検視生活は経って、今の現状報告をね、しようかなと思って、こちらにしておるんですけども、あなた、はい。僕の前でお酒を飲むのやめてもらってですか。いや、ま、めんなさい。で、ま飲んで顔真っ赤になるのやめてもらってください。<笑>きついんですよ、これでよしか。<笑>ちょっと舐めててよ、な、多分。二<笑>週間経ったんですけど、太郎さん。まだ。 お酒を飲んでおりませんお前おめでとうと あ, あ, あげますな<笑>いんだよな、まあ、飲みそうな時はあったんですけどこの前名古屋行ってたじゃないですかああちょっとね、ご飯やがなくて居酒屋に入ったんですよ居酒屋しかなくてでもちゃんとウーロン茶しか飲んでない<笑>はい、ということで一週間目の報告でしたえー、飲みたく飲まないの今日ちょっと飲むぞいえいえいえ一回さ、ここでって出てみてお薬に それでかと言ついてないです。<音楽><音楽><音楽> いやこれ VAR ですね<笑>野球の新機能サッカーですサッカーです。です<笑>で残り二週間頑張りたいと思います<笑>え、ってかなんでさ、そんな髪型二丁拳銃の真似してんのいや誰がわかんないよ二丁拳銃の真似って<笑>俺が確かに人々憧れてる二丁拳銃の真似してるって誰がわかんの違う違う よ, う拳銃よ誰誰それ<笑>入ってくんな<笑>お前はありがとう ありがとう、俺の俺のために飲んでくれて俺の飲む気をそそらせるためにありがとうなんか回ってんなと思ったらこれねありがと う, うじゃ あ, 左あ<笑>ゃいただきますうっとうしいああうぜえ新酒ってきっとくれ、えー、全然うまい やばいいよ、ね、全然マジで悪違う違う 今, 今ここに置いてあるけど<笑>反応だって、まあ、だ動画としてさ嫌がる反応を取っといた方がいいですよ<笑>あとおしょ。10杯 十杯ですやばいっていやいやいやなになになになになになにえわからんわからんまだわから ん,、まから ん, ま、からんえ、どどういう…こわからんわからん俺もちょっといや、そらが10杯も見たかったら頼んだそうそうそうそうそうそう間違って一杯に…一杯にこうまとめちゃってで、もしかしたら手が滑って違う人の卓にこうやろこいちゃうあ、あ置いちゃうかもしんないえ、それ…それって一応一杯ってことになるんですか1杯です<笑><笑><笑>それ、それで一杯だ 一人一杯だそうです。<笑>やば<っ><笑><笑>や。一応。でもちょっとかぶせてて、結構あれだよ。お前思ってる以上だよ。 分かかっっっててて、るるででも、も、ね、ここここののの量を…しかもなんんんするの<笑>レモン大事じゃんのじゃゃあ、だら<笑>よ、れうううういと一口に、ちちちょょょどどわ見みませんちょっと私太郎、多分太郎が考えたシナリオ通りにちょっとこれいかないと思う。 <笑>・<笑><ょっ><笑>ててておら酒を飲み始めるぞじゃあそれでは禁酒二十、えー、日目。 <笑>残り10日で何も祭りはないんですが皆さんの笑顔のため乾杯乾杯ということで卵をお土げ1か月ちまき肌肉体香りまく生活 トということで今、今今日何時やっけト種が飛んだぜ何時おめでとう。おめでとう。<笑>急に冷たいんだけど<笑>あんだけ盛り上がってたト<笑><笑>罰ゲームき<笑>決まったいはい、ということでなんとなんと 見てください。四月一日になりました。よいしょ。よいしょ。長かった。一回二日。はい。じゃあ、あの。乾杯するも、もうなんか。乾杯しようか。うん、んすか<笑>どうで、どう。まあ、でも飲めるんだよ。これから。そうだね。本当に飲めるね。これ、こっきりじゃないよね。これ時間さかのぼされたら、やだ。やだ、ね。やばい。 これもう行しちゃう感じこれ。すごいえ結構いってないやば。うまっ、うん、うまっ<笑>うまいですか。ま、上がる上がる上がるじゃあ上がるついでに上がるついでに逃げ出したい上がる。僕の。